はい、えー、徳島市の慢性腰痛専門辻整体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー。土曜日なので、まあ、息子がですね、普段はあの保育所に行ってるんですけども。あのー、まあ、この土曜日だけですね、あの、いつもここに来てくれてですね。まあ、間でですね。まあ、遊んだりするんですけど、まあ、うちの息子はですね、ペンが大好き で, ですね。まあ、危ないので、すぐ取り上げるんですけど、あかんあかんあかん、だめだめだめだめ。あきません、あきません。 っていう感じですね。こう取るとですね、すごく怒るんですね。えー、うう言ってね<笑>、はいはいはい、はい、ごめんなさい。はいはいはい、ごめんなさい。はいごめんなさい。はい、いいですか？まあ、危ないのですぐ取ろう取るんですけど、取るとうう っ, ってすぐ怒るんですね。あゆきと見てみほれ、ほれ、ほれ、ほれ。で前髪をですね奥さん切ったんですよ。こうパッツリですね。まあおかっぱになっているの、まあそれも可愛いな。っていうことですね。はいはい的。はいどうぞ。 はい、っていう感じでですね、まあ、やってるんですけどもあ、まあ、今日もですね全部の痛みですね、まあ、座骨神経痛もそうですし、まあ、普通の腰痛で、まあ、お尻も痛くなってきたあヘルニアの痛み、まあ、脊柱管狭窄症の痛みで全、まあ、部が痛いっていう方はかなり多いと思うんですけどもあの、まあ、どこを触ればいいのかっていうのが全然わからないとで僕もよくこうテニスボールであーお尻をマッサージして緩めて腰の痛みお尻の痛みを取ってくださいと。 えー、いうふうにお伝えしてるんですけども、なかなかこれで変わらないっていう方もいらっしゃるんですね中には当然。えー、なので、えー、今日はですねかなりですねこの僕が治療で使っているこの伝部の痛みを取るポイントですねっていうのをまあ今日初めてあのお伝えしていこうと思いますのでぜひ見ていただければなと思います。でポイントとしてはですねまあここにまあ画面があるんですけども。 あの黄色の部分が神経なんですね。黄色の部分が神経になってます。で、この大臀筋っていう筋肉、ああお尻の筋肉をま緩めていきたいんですけども、あのこのお尻って言ってもすごく大きいんですよね。あの骨盤に最も大きくついてる筋肉がこの大臀筋っていう筋肉で、当然この筋肉がですね硬くなることによってこう下方斜め下方向に引っ張るので骨盤のズレができて、まあ 背骨ですね、えー、腰骨を引っ張って筋肉が硬くなるとかあ腰椎の位置がずれたりとか、まあ、いろいろあるんですけどもあじゃあどこをやっていけばいいのかっていうとそのお尻の痛みって普通になんかこう神経っぽい痛みと普通に腰が痛いって少し感覚的に違うと思うんですねなのでどこかで神経を圧迫している可能性があるじゃあこれがどこなのかっていうことを知ることがすごく大事ですでこのですね仙骨ですね、まあ、これ人体なんですけどもこのちょうど真ん中ですねこの青に光ってる部分に えー、この黄色の部分ですねちょっと分かりにくいんですけどこんな感じでですねあの神経が伸びてきてるんですねこういう感じ で, で実はですねこの大臀筋とこの仙腸関節のじ靭帯ですねここの間ここでですね実は神経を圧迫してお尻の痛みが来てるっていう方がかなり多くてですね、えー、筋肉の部分というよりはこの境目の部分ですね、あのー、触ると骨っぽい部分なんですけども えー、実はその上に薄くですねあの筋肉の端っこの部分が、まあ、ついてきてるわけですねそのここの部分をですねしっかり捉えてあげて、えー、緩めてあげると実はあお尻の痛みめてるケースめちゃくちゃ多いの で, でここをですねテニスボールで当ててしまうと実はめちゃくちゃ痛くてですねあの今度腰がこの骨の部分に当たって浮いてしまうので、えー、今日やるケア方法っていうのは手ですね自分の手を使ってやってもらう方法ですなので立ちってもできますし座ってもできる方法なの で, ですごくですね 痛みが取れる可能性高いです。なので、一度試しにやっていただければなと思います。はい、で一としてはですね、まあ、さっきあの画像で紹介させていただいた、えー、まあこれ神経この黄色が神経なんですけども、大電筋というのはこうガバーッとついていて、実はここの間の部分ですね。ここで 神経を圧迫しているという可能性がすごく高いんです、ね、で、お尻のこの辺が痛いとか、この辺が痛いとか、この辺が痛いとか、でよくあるケースは、この辺をしっかりゴリゴリ、ゴリゴリマッサージしてあげると、こっちの痛み、このお尻の部分の痛みが取れるっていうケース、本当に多いので、やっていただければと思います。はい、で、えーまあ、触り方なんですけども、見えますかね、見えるかな、見えるっ、まあえー、とこの腰の筋肉がこうあると思うんですけど、筋張った腰の筋肉がですね、 右、えー、んか、まあ、ここの腰の筋肉があると思うんですけどもそれをです、ね、そのままぐーっと下に、えー、滑らしていくとまず骨に当たりますでこれここからまたすぐにです、ね、そのまま下に下がっていってもらうんですねそうするとです、ね、この仙骨、まあ、この腰のど真ん中の部分この仙骨っていうのがあるんですけども ここをですね、左右両方からこういう風に横に下がっていくんですね。そうすると、その間に、えー、ペコって凹む部分があります。凹む部分。この骨、仙骨が終わる部分があるんですね。えー、その終わる部分よりも内側です。ちょっと骨っぽいところ。骨っぽい。感覚的に柔らかい感覚がまずここにあって、それよりも内側の骨っぽいところを、こういう風にですね、ちょっと1ミリ、1センチずったいぐらいで上下に こういうい感じで軽くででいいので触っていってほしいんですねお尻の部分が楽になるっていうポイントがあるはずなんですこういう風に触るとここが原因になってる場合はここを軽くでもですね触ってあげるとお尻の感覚が楽にふわっと楽になるっていう方必ずいらっしゃいますのでこれをですね探してほしいんですねこんな感じで 1cm ずつ少しずつずらしていってくださいこういう感じで。 でこのままです、ね、ここで触って、あここを触るとさっきよりもお尻がの痛みが増しだという場合はです、ね、このままあ30秒から1分間ずつ、えー、ここを軽くこういうい感じでマッサージを行ってみてください。えー、感覚的には筋肉っぽい場所ですね筋肉性のものというよりは本当に筋肉と、まあ、その人体、骨ですね、仙骨の境目の部分なので触った感じはちょっと硬い骨ばったような感覚の。 場所になりますそこを騙されたと思って触ってみてください筋肉をマッサージするっていうよりは骨の上っていうイメージです真上っていうよりは骨と筋肉の境目ぐらいをちょっと骨っぽい固まった部分を硬い部分をコリコリコリコリ真っ最中することによって全体的にお尻の痛みが取れる可能性が高いのでぜひやってみてくださいかなりですねうちの患者さんでもこれで取れるケース多いのであなたの全部の痛みもこれで取れる可能性が ああすごく高いです。ぜひやってみてください。では本日は動画をご覧いただき本当にありがとうございました。